踊り子一同、精一杯踊らせていただきますので、お手拍子並びにお心拍子のほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。派洪陽連2021国際式 どこへと消えた。 法政大学、よせこいソウサークル、法要連の皆様でした。ありがとうございました。